どうも、こんにちは、こんばんは、くぬぎにです。というわけでね、えー、今回は、ちょっとスマートになったっていうね、ねネタを<笑>。ネタっていうかね、うん、この電源がついてないあたり、まだちょっとスマートじゃないんですけど、僕がね。<笑>えーっと、とりあえず、こいつ、皆さん何だと思います何だと思いますかね。 あのちょっとツイッターねあの見てるよって僕のツイッター見てくれてるよって方は気づいた方もいると思うんですけどまあこいつ非常にスマートなやつなんですよ僕とは違ってね<笑>というわけで今日はちょっとこいつを使っていろいろやってみようと思います やつなのかまあね知ってもらおうかなっていう感じでこいつ頭くるって回せるようになっててこうくるって回すといいですねどうなるかっ て, くるくるってこういうふうにね光がここら辺からちょっと出てるんですけどこうパーツ。 それでキーボードが映し出されるんだけどこのキーボード使えるっていう実際にねそうでしかもこいつ今ちょっと今マウスで動かしてるんですけどここれだったのこういれをやることによってこのファンクションキーとあのこのなんか矢印みたいなボタンを押すことでタッチパッドとしてもねこの 使える画面でまあちょっとあのマウス動いてるんですけどね今はい、まあ、こ, うこういういうな感じでこう動くんですよこいつこうやることによって す, っご す, <笑>すごくないですかすごくないですかっていう感じででま あ, あのキーボードとしても、まあ、もちろん使えるようになっていてですね うーんと、じゃあ、メモ帳を開きましょうかね。メモ帳を。で、えっ、ー、とですね。まあ、これが、まあ、ちょっとメモ帳を開いて。で、まあ、ちょっとじゃあ、書式、書式を、まあ、ちょっとでかくしましょうかね。えっと、じゃ四48度以まあ、こんな感じで、ね、こう。 こうハハハハみたいな<笑>こういうこともねこうちゃんとキーボードとしてもあの機能するっていうこんな感じでですねまあちゃんとキーボードとしても使えるっていうで、まあ、さっき言ったようにこうやってこのメモ帳を閉じるみたいなね そういう一連のことがもう全部こいつでできるっていうことでね。まあ、若干ですね。まあ、反応悪い時もあったりなかったりみたいな感じなんですけど、今日は反応 悪, 悪くなりそうなこともやってみるみたいな感じでやっていきたいと思います。まず一つはね、これ。こういうふうに。 これ、こっちになっっちゃって<笑>ダメだ、半分こっちになういうふうになるからそうねなんかどうしようか<笑>じゃあどうしよう前前 前, 前半分にしてみようかじゃということでまあちょっとね前半分にしてみるとやっぱ同じようになる 全全然然でです<笑>全然ダメですこうなっちゃうんで結局壁とかに映っちゃって多分角度が変なことになるんで<笑>結局はダメっていう感じですねはいじゃああとはこういうふうに手に映ったものを押したらどうなるかとかやってみましょうかねうんじゃあ W? 俺のうつ手に映ってる W を押してみるかあなんか意味もなく右クリックが作動したみたいな感じになってますけどおあ何も な, なりませんねやばいやばいやばいやばい<笑>パソコンの方がなんかいろいろいろいろといろいろなったキーボードモードキーボードモードあ反応がおかしくなりましたね いしょあちゃんとできてるああんかショートカットの作成みたいなの開いちゃった<笑>結局えっ、ー、とまあいろいろ遊ぶのはいいけどパソコンの反応が悪くなります<笑> そ, それとこいつの反応自身もちょっと悪くなっちゃうのでまあ避けましょうと<笑>そういう結論ですねでまあなんか今日紹介遅れましたけど 普通に、撮影者さんいます<笑>いつも通りねまあ、あの、カメラの向こうにはハッピーがいます<笑>うんなんか反応しようとりあえずとりあえず声出しとこうえなんだよ<笑>じゃないよ<笑>なんか言葉にしようなんかねまあじゃあそんな感じでまあこの商品レビュー的な感じのものは終わります というわけで、えー、この動画よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いしますえー、っとまあこれはセカンドチャンネルなんですけどえー、っとメインチャンネルではゲーム実況をやっておりますまあそちらの方のチャンネル登録もよろしくお願いします各種 SNSTwitter、えー、あとツイキャスもやっておりますえも していただけたら嬉しいです。じゃあねー。 はいオッケーありがとうごました<笑>あまだ撮るんだ一応ねこいつ目どこにあるの目はここっていうそういう設定だった気がする<笑>